はい、どうも、風神ジャパンゆうです。本日も、元気に動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、まずはですね、ちょっとお礼を言わせてください。先月1ヶ月間ですね、この12月に発表する企画である、ファンが選んだモーニング娘。の本気ベスト10こちらの企画のね、たくさんの方にですね、ご協力いただきまして、いろんなね、曲を投票していただきましたので、本当に助かりました。ありがとうございます。現在ですね、実際ちょっと集計作業の真っ最中でですね、 えー、もうしばらくちょっと時間がかかりそうなのでえその間にですねまたあのリアクション動画の方を上げていきたいと思っておりますしえ並行してそちらの集計作業え終わり次第ですねえランキングの動画こちらをねえ出していきたいと思いますのでもうしばらくお待ちくださいはいということで今日やっていくリアクション動画これ何の曲やるかというとですねモーニング娘。16セクシーキャットの演説こちらのね曲の初見リアクションこれをやっていきたいと思いますはいということで えー、こちらの曲ですね、結構、あのー、いろんな方にですね、あの、この曲のリアクションお願いしますっていうことで、あの、コメントいただいてまして、そんなに押されるには、すごいなんか人気の訳があるのかなと、はい、すごい気になって、で、あのー、また、名前がユニークですよね。で、なんか、どんな曲なのかなってすごい、あの、気になってるんですよ。楽しい系の曲なのかなどうなんだろう。ちょっとセクシーキャットって付いてるので、なんかセクシーな感じのね、色気ある曲なのかなと。 ちょっとね今ワクワク期待しておりますはいということで早速ですね MV の方見ていきたいと思いますのでそれじゃあ行ってみよう Let's go 始まりましたねどんな曲なんだろう猫ちゃんえん。かわいい <笑>ちょっと待っていやいやい や, いやちょっと待って可愛いんですけどほん<笑> と, ちっと本当かっこいい ちょっとかっこいいな。何このギャップ。うわー、マすげえ<音楽>。ちょっと大人な感じの曲ですね。<音楽>ええー。確かにセクシーっていうか、まな、あ、ちゃんのあの。目線いいですね。 もいいな尻尾かわいいねおも似合うないやこの2人もやばいなめちゃくちゃかわいいやばいやばいやばい かわい可愛すぎる い, い, い, い, いやマジでちょっと待って本当にかわいすぎるいやずるい猫っかわいすぎる福村さんもねこのちゃくていいんですねこのこの表情ね んの髪型いっつわあ、えー、かわいでい<笑>すね。 なカちゃん、猫似合いますねイタグラな感じだ<笑>ええー、この世界観好きクルーだったな、かわいいなうわー、かわいすぎる って可愛すぎるうんこのフレーズの音楽いいね。いうわ可愛いわい<笑> かっこいいねお、かダンスもすごいかわいいかっこいい感じセクシーであまりいいですねこの MV、えー、なんかこの MV の世界観かもわあまちゃん かわいいかわいいいや似合ってるなえ、ね、かわいいなこれ<笑>めっちゃポップ音こぼしてる<笑><笑>全部こぼれてるんだよ すごいサウンドとねかっこいいんだけどこれの<笑>ビジュアルというかこのギャップたまらんな<笑>はいというわけでご覧いただきましたモーニング娘。16セクシーキャットの演説いかがだったでしょうかはいということでですねいやいやちょっと本当に可愛すぎたね小田ちゃんもねすっげえ猫似合ってたんですよ で、なんだろう、うあの、小田ちゃんの大きい、ね、あの、クリッとした瞳、あれがね、すごいこの猫感、で、セクシー感がね、出てて、やばいっすね、めっちゃ似合ってるなと思います。で、あの、福村さんのね、この、甘える感じの猫の感じ、あれもね、たまらんのですよ。いや福村さんもなんかこの、場所の、なんかすごい、セクシーな感じ、これがすごい出ててですね、 でな、なんだろうな、この、猫のね、ちょっと甘えてる感じ、プラスちょっといたずら感っていうかね、それがなんかよく出てたななんて思いますね。で、ドゥーが、ドゥーがやばいっすよ、これ。<笑>本当にね、あの、ドゥーのちょっとボイッシュな感じであるじゃないですか。ちょっと少年感っていうかね。あの、まあメイキングとか色々見てても思うんですけど、ただそんなドゥーが、このセクシーキャットのこの、 ね、このねあの衣装をした時にバレかわいいじゃんとめちゃめちゃちょっとねこれはね衝撃的でしたねやばい眼福すぎてもう本当に幸せっすわブー最初のこのくるクるクるってやつからめっちゃ可愛くてもうそっから一気にぐ、ね、ッて心をつまわれたんですよでその後のあのなんかいたずらしてるシーンみたいなところもあのブーの感じたまらんすねやばい本当に いや、これ新しい魅力ですね。これめちゃめちゃいいないや、しかも、あのー、その可愛いね、感じ。あとセクシーな感じ。と、また、あの、サウンドはね、別でその、なんかかっこいいく、大人な感じ。っていう、この、二つのいいギャップの、なんか、化学反応みたいなのが、黄金比率で、めちゃめちゃいい楽曲になってます。そして、いい MV です、これ。 MMV は天才すぎるねそしてこの衣装最強じゃないありがとうございますこれは眼福でした本当に最高はいということでここまで動画をご覧いただきましてありがとうございましたこの動画がいいねと思った方セクシーキャットの演説めちゃくちゃかわいすぎると思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそしてコメントもねどしどしお待ちしておりますのでぜひともよろしくお願いします というわけでですね。また次の動画でお会いしましょう。see you next time バイバイ！ちょっともう一回見たい。